ええー、私、バイオサイエンスデータベースセンターの箕輪と申します、えー。生命科学のデータベース活用法二丸二丸へようこそ、おいていただきました。えー、と、まず、私科の方から、少しあの趣旨説明などをさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。 えー、まずあのバイオサイエンスデータベースセンターについてちょっとご紹介をしておきたいと思いますがあの JST の中の1つのセンターでしてえ生命科学分野のデータベースを使いやすくするというのはミッションのもとにいくつかの活動をしておりますで今日ご紹介するのはですね主にこのファンディングプログラムというところにあります分野ごとにデータの統合を進めていただいているえ各機関の先生からあの各機関で構築していただいているデータベースについてのご説明をいただくというものになります。 でファンディングプログラムについてはあのいつもでしたらあのパンフレットをお配りしてご覧くださいというふうにご紹介するんですけれども一応あのこんな形で。あの あのご紹介をしていますでこの中 の, あの先生方にご紹介をいただくんですけれども、えっと、パンフレットについてはもしあのこのちょっと字細かくて見ないと思うのでもしご覧になりたい方がおいででしたらば、えっと、NBDC のトップライズ再生データベースセンターのトップから NBDC について広報活動というところをちょっとたどっていただけますと、えっと、PDF も置いてありますのでぜひご参照ください。で本日は、えー、ご紹介するデータベースとしましては、えっと、ここにある7つの あの課題についてご紹介いただくことになっております。